現在群馬県東郷地区に展開中のあのコンビニは何だと話題のコンビニエンスストアさくらみくら便利店コンビニなのにご注文いただいてから店内でお作りする出来たて弁当が自慢です24時間お待たせしない熱々のできたて弁当をぜひ体験してみてください